マイクを持ちまままましオ、うん、オメメガガが か, かりますす立てるまで私待てるるで私待よリ コ, コーディにングにオメガは呼びエリートの皆さんが一生に立てるまで。 最後のマイクパフォーマンスはやらないですみんながリングの中に立ちそれまでマイクパフォーマンスはしない OK って言ってたらブースさん立ちますよ閉めますよ<笑>立てるって立つってみんな 一生にバレットクラブじゃなくて、イリート、イリートで最後でそのリの中に立ってみましょう。<笑>もしかしたら、この会場の中の皆さんが、スリーウェイマッチは初めて見たところですか初めてですか 一、まあ、人ずつ聞かないんですけど<笑>みんなが同じ声で同じタイミングでそれはどう思ってましたかおもしろかったんですか<笑>実現ができてこの試合ができてそれはファンの皆さんのおかげですよこの団体のおかげですよ もちろん他の団体ができるかもしれないんですがケニアメイカっぽイブシポーク、コーディポークまあ、一般的にエリートポークできないだからもう一回、感謝したいと思いますだからさ、もう最後で、東京ドームのメールが。 決まったんじゃないですか<音楽>まあ確かにそろそろ会見ですからもう何も言わなくてもいいんじゃないだからさ死にましょう<音楽> I must b e d t you all the u Ibushi I love you thank y o u c o d y I love you too man <音声>いやいやここでエースが来たぞ まさに王者がマイクパフォーマンス締めようとしたそのところそして両国国技館は棚橋コールだ田橋二人とも疲れてるんだろう、ね、ですから もし何か言いたいなら今のうちだぜ金橋がマイクを持った ケー俺は怒ってるよ<笑>みんな拍手してたけどここは新日本だから。 <タッ>あ俺があえて言ってやるよケニーお前賞味期限切れだ<タッ><咳>東京ドームで決着してようぜ リオ・ゴークはですね、<much> and <音楽>ングッバイ、マッ、グッナイト・ペア。<音楽> 好き勝手やりやがってっていう怒りしかないよね体張ってるのは分かるよそこの部分にはすげえなって思うよでベストバウトマシーンなんでしょお客さん置いてきぼりじゃんぜひね棚橋相手に It's about see to good. What do you think? v i s u o k a t You okay, buddy? Oh, hey, maybe.、Uh, Get out of your you need some water? Oh, man. e a s You know, last year? Yeah. Last year, he was doing comments, and I snuck up behind him and challenged him to a match、wow. at Wrestle Kingdom in、it's、the、right、dome.、Right. What a difference a year makes, huh? It's crazy. Nobody likes to lose. We're all smiles out there because we're friendly.、It、still leaves a bad taste in my mouth, but I was excited to be part of this triple threat. I'm excited about everything that's going on.、We've、got a little family here. It's the weirdest thing ever, man. You're not supposed to make friends in wrestling, but we did. You okay, man? You yeah, okay? e a h he's okay. h e s okay, man. We'll get him some ice. Yeah, we'll a c e t a l l y put w a t r on. Oh, go to、cool、Friday's. Thank you. t h o k a y buddy. Thank、get、you. not h a n k you. Thank you. Let's help him out.、Thank、Kenny、you. Omega,、yeah. he goes to the dome, going on last. That's where everybody wants to be. Yep. And we'll be supporting him. And then after that, buckle up.、It's、yeah. 2019. Yeah. Who the Who knows? hell Can't even say any, anything else. Yeah. Look at you, man. You stay or you're good? You're kind of heavy, bud. You need help, buddy? <laughs> My back. Come on, y o bitch. Oh, man. Ow. Whoa. Dude. There you go. There you go. Thank you, man.、Oh. Thanks, guys. Let's go. Thank you.、Ah. This doesn't feel right, you know? I made history with my best friend, who's b e e one of my best friends. I made history with a group that I w i l l followed to, to the ends of the earth.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 私はそれを見つけたいと思います。そはそれを見つけたいと思います。そして、私はそれを見つけたいと思います。そ日は、彼女の息子を助けたいと思います。コーディング・ o d ーとコーディング・コーディング・コーディング・コーディング・コーディ t グ・コーディング・コーディング・コーディング・コーディング・コーディング・コーディング・コーディング・コーディング・コーディング・コーディング・コーディング・コーディ タナハシ。 watched とても a t い l y チャンピオンとして東京ドームに行くそこについてはどうでしょうか 私は2つ目の n ャンピオンを目標にしたいと思てます。私は2 d r a チャンピオンを目標にしたいと思います。私は2つ目のチャンピオンを選標にしたいと思います。私は2つ目のチャンピオンを目標にしたいと思います。 たなしの歴史は、タナハシの歴史は、たなしの歴史は、たなしの a 史 a たなしの歴史は、たなしの歴史は、たなしの歴史は、たなしの歴史は、たなしの歴史 u たなしの歴史は、たなしの t 史は、たなしの歴史は、たなしの歴史は、たなしの歴史は、たなしの歴史は、たなしの t 史は、たなしの歴史は、たな o u 歴史は、たなしの歴史は、たなし a 歴 a は、たなしの歴 t は、たなしの t 史は、たなしの歴史は、たなし t 歴史は、たなしの歴史は、t h しの歴史は、たなしの歴史は、たなしの n 史は、たなしの歴史は、たなしの歴 o は、たな r の歴史は、た a しの 私たこのバトルを持っていきたいと思います。 私は、えー、インターンコンセンタのチャンピオンとしてそして US チャンピオンとして、えー、様々なことを成し遂げてきた特に US チャンピオンの時には藤井聡子と戦って新しい、えーまあ、ストーリーを作り上げてきたそして今 IWGP のヘビー級で3、えー、ウェイというまた新たなことをやってみた、えー、みんなここにいる人たちみんな自分だけじゃないみんなでこの歴史を作っているんだそういった新しいことそして、えー、未来に向けて、えー、私は このプロレスというものを進めて い, っているもちろん棚橋、えー、彼のことをリスペクトはしているけれども、もう彼のその時間、過ごしてきた時間、そして過去というものをしっかりと封印するべきという手はないかと思っている、えーと、もうそこに置いてある古い、えー、大きなショットガンでもって、えー、一つ弾、弾っを打ち、打ち込み、それを終わらせようと思う、ただ、ここにはまだもう一つだけ、えー、戦いをするスペースが残っているだろうと。 最後 の, その自分自身を終わらせにするショットは自分、私が、uh, 打ち込んでやろう。Thank you. So,